皆様こんにちは本日は盛岡三叉踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます私たちはミス三叉踊りミス太鼓輪です本日はどうぞよろしくお願いいたします ただいま披露いたしましたのは盛岡三三踊りの「復興踊り」という演目でございます悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにとの願いを込めた踊りで「福を呼ぶ」と書いて「復興踊り」と申します本日ご来場の皆様に福が訪れますよう 願いを込めて踊らせていただきました次 に, 次にご覧いただきます演目は七夕崩しでございます七夕崩しは天の川を建てまつり水に願いが届き豊作になるようにとの願いが込められております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 最後にご覧いただきますのは盛岡市大宮地区から、大宮地区に古くから伝わる伝統三皿踊りの基本踊りの代表的な一つ12拍子でございます。それでは最後まで盛岡三皿踊りをお楽しみください。 Bum-bum.、Oh. you、oh. Oh, my God. Thank you. 盛岡三歩踊りについてご紹介させていただきます盛岡三歩踊りは毎年8月1日から4日まで開催される優壮な太鼓の音色と華麗の踊りが華麗の群舞が魅力の岩手県を代表する夏祭りでございます昨年8月は 三年ぶりに開催され、皆様に楽しんでいただくことができました。盛岡三層通りの起源は。盛岡市那須川町にございます。三石神社の。三石伝説にあると言われております。その昔。南部盛岡城下に。羅刹という鬼が現れ。悪さをし。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 鬼の手形を押させました諸説ございますが岩に手形岩に手岩手これが岩手県の名の由来だとも言われております鬼の大賛を喜んだ里人たちが三井市の周りを三三三三と踊ったことが 盛岡三歩踊りの始まりだとも言われております盛岡三歩踊りの愛の手にさっこらちょいはやっせとの掛け声がございますこのさっこらを漢字で書き表しますと幸せ呼ぶ来ると書きます 本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます先日ニューヨーク・タイムズにて今年行くべき世界の52カ所にも選ばれました岩手県盛岡市へ皆様ぜひお越しくださいお待ちしております それでは最後の演目となりました「十二拍子」引き続きお楽しみください。 いせ盛岡サンサー森の皆様でした今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございました